いろんなエクササイズ頑張ってるのになかなか痩せないこのまま続けても痩せるのかわかんないそういった方におすすめなエクササイズを紹介していきます今回の動画を見ながら一緒に行うことで痩せる思考に一変できます頑張ってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです今回はですねエアーリアウォークを紹介します簡単に言うと体を後ろに動かす 有酸素運動になります自宅でその場でできますので痩せたいよって方は一緒に頑張ってみてくださいいきなり行うよりも適度に筋トレを含めた後の方が脂肪燃焼効果が高いですですので今回は歩くために大切な体幹お尻を使った後にリアウォークを行います後ろに進む100歩が前に進む1000歩と言われているように今回各足1分ずつ行うんですが 各足10分ずつ行ってるような感じの効果が得られますので長い時間外歩くの大変だよ痩せるのか分かんないから歩きたくないそういった方は今回のメニューを行ってくださいそれでは紹介しますまずは歩くための体幹を身につけましょうやはりダラダラ歩いていたりしていてももう少しカロリーを消費できるのにもったいないです今回はまずうつ伏せになります足は軽く開きますつま先立てます肘を少し前に持っていってこのままお腹を持ち上げる感じです これはまず30秒ほどキープしてみましょうこれで体幹がしっかり身につきますいきますスタートこれでしっかりお尻をキュッと締めてキープですお尻が上がっていてはもったいないですお尻を締めるできるだけ前腿がつかないようにしてください辛くなったら肘を少し近づけてもいいです お尻はしっかり締めます頑張ってよしはいケー、OK。次は後ろ向きで体幹を鍛えます肘をついて足を少し曲げます足の裏つけてお尻を軽く持ち上げるこの状態でキープですいきましょうスタート足軽く開いていいです結構これだねももの裏 お尻脊柱起立筋に効くのでこれも体幹がしっかりね身についてきますももの裏に入るって方もねちょっと足を近づけてもいいですできれば結構前に出してくださいよし頑張って OK 次は歩く際は骨盤が動いていたりお尻の横が使われてます このお尻の横中殿筋が弱ってくると骨盤が開いたりお尻が垂れたり反り腰になって前ももが張ったりしますのでしっかりここをね鍛えていきますはい足はしっかり開きますこのままお尻を後ろに出しながら体重移動ですこういう感じですできる方はしっかりしゃがんでお尻をねしっかり使ってきつい方はね膝半分ぐらい曲げる感じですお尻を突き出す感じ 行きましょう30秒スタート30秒ならいけますよねしっかりね片側に全体重を寄せる感じです太ももの裏お尻の横が効いてると思いますしっかりお尻を出します前かがみになりながら 普通のスクワットより効果的ですはい OK、はい、この状態で最後リアウォークですやり方は片足立ちになって膝を曲げてももの裏を後ろに伸ばす感じで手も使いながら動かしますこういう感じですしっかりね肘を後ろに突き出す感じで背中二の腕を使ってくださいバランス崩れたらスクワットをして元の位置に帰りますつま先はまっすぐです きましょうスタートこれ1分ね結構長いと思いますが後ろに体を動かすことはね10倍の効果がありますんで1分でも10分みたいな感じでねとてもラッキーなエクササイズですさっきもも裏使ったんでねちょっと意識しやすいと思いますしっかり後ろにね 腿の裏を後ろに蹴る感じ日常的にはね体の前ばっかり使ってるのでこうやって後ろをね使うことで代謝が上がります皆さんバランス取れてますかしっかりね前には動かさないように後ろにばっかり動かして手も、ね、しっかり後ろに肘引いてください プランクの時みたいに体幹を安定させてください。ok よし、反対です。行きましょう。さっきのね、肘をついた時の、お尻を締める体幹の使い方。あの意識をして。お尻を持ち上げた時のも、腿も裏の使ってる感じ。それをね、意識して、腿もも裏がね、疲れてる感じがあればね、しっかり効いてます。 しっかり肘をね引いて背中をあんまり前に動かさないように後ろにだけ動かす感じですバランスがね取れてると思いますこれスクワットよりもね片足立ちになるだけで3倍負荷がかかってるんですごいね下半身のね強化にもつながります 怖忘れてますよね。シャーとちょっとですけど、いオッケ。最後座りましょう。足を軽く開いてつま先を上げ下げしながら体も動かして使ったもも裏伸ばしましょう。最後30秒スタート。しっかりつま先を上げた状態で前かがみ、伸ばした状態で前かがみです。 の裏も疲れてると思うんで、ね、こういう感じで振ったり前後に動かしたり前にもかがんだりもも裏がね硬くなるとね筋肉痛になりますから伸ばしてくださいオッケーお疲れ様でした今回のメニューは前半に少し筋トレ後半に有酸素運動なので痩せるためにはとっても効果的なメニューがセットになってます 見せたいよーって方はね動画を見ながら何度もやってください頑張ってバランス取れたよーって方とかねグラグラしてできなかったよそういったことはコメントで教えてくださいグッドボタンもお忘れなく各種 SNS もやってますんで説明欄から見てもらってリンクのフォローを押しておいてください今回もご視聴ありがとうございました